はいこんにちはこんにちはははい、今日は赤松の芽切りですね、はい、はい、ちょうどこの梅雨時期に入って6月から7月にやるんですけどまあ木の大きいやつからですね大きいやつは6月の。<笑> ちょう15日とかは20日ぐらいがいいって言われるんですけど大きいやつ先やってそれからこういう中品とかね寄付というものがもしくしたっ て, て、はい、6月の中旬から今度は 後, 後半でこういう商品になってくるとやはり6月後半から7月ですね、はい。というふうに、まあ、時期がだんだんだんだんゆっくりになっていくここはやっぱり葉っぱが短い方がいいんで、うん、あの大きいやつから先にやってって、まあ、その分葉が長くなります。 商品はやっぱり葉っぱを大きくしたくないんでできるだけ遅い時期にやるとやるということですねで目切りなんですけど、まあ、目的いろいろあって一つはそのまま放っとくとどんどんどんどん背が高くなっちゃうんで樹形をまあ大きくしないということであったりとかあとはあ目数を増やすんですね目を切ることによって2つ3つこう目が出てきますんでそれで目数を増やしていくそれからいわゆる単葉法というやつですのでと短い葉っぱを作っていくと。 いうようよなあ と, ころあとは樹勢がどうしても上だとか外側っていうのがだんだん盆栽が大きくなっちゃうんで、はい、それのまあ目の目っていうか葉っぱのですね長さを揃えるというようなことでやるというのが例えば大きいもので、はい、葉を短くしたいなって時に、はい、遅めにやるってこともあるあ、る。もちろんおっしゃる通りでえっ、ー、とできるだけ遅い方が出てくる葉の伸びる時期が短いですから。 期間が短いんで、えー、と短くすからもうできるだけ大きい木だから必ずしもね6月中旬やんなきゃいけないって話じゃなくてできるだけ短いのを作りたいからっていうことで7月入ったってできないわけじゃない、はい、ただじゃあその短いのがね赤松っぽいかっていうとそこはまたね、あのーなるほどえー、違うっていうのはあると思うんで、まあ、6月中に大きいやつはやったほうがいいですよね。 で、どちらも同じですか？そうですね。作業としては全く一緒でえっ、ー、と前もちょっと動画で話したんですけど、赤松の方がまあ葉っぱは伸びてもまあ見られる。黒松はできるだけ葉っぱの短いものを作りたいんで、うん、後にやると、うん、いうことなんで、うん、赤よりは黒の方が後にやると、うん、なるほどね、はい。ということで、えっ、ー、と見切りを開始したいと思います。はい、で見切りもですね。先ほど言ったように、上の方が下よりも上の方が強く出る。 えー、ということがあるんでと本来は、えー、下の方ですね下の方を先にやりますやるのは葉を切って芽、えー、が出るんですけれども、えー、1週間ぐらい経って、えー、と上の方をやるとそうすると上の方が元気ですから芽が出るスピードも長さも速、うんうんまあ、いということがあるんで下の方をやってから1週間ぐらい経って上をやるとるはい、いうことをやるんですけどまあ面倒な場合っていうかいっぺんにやっちゃうやり方もありますんで。うんうん えー、ちょょっとそこら辺も話ししましょうかはい、はい、下の方ですねであんまり小さいやつはやりませんのでこういう目とかはやらないんでういう大きいやつですねで、えー、と私ペンにやっちゃう場合は2段階か3段階ぐらいに言り方変えるんですけど下の方あるいは目の小さいものに関しては、えー、例えばこれなんかそうですけども、えー、とあんまりこうツーッと元気に出てないですねでその場合はもうゲリゲリで 切りますで切る時は必ずこの去年の葉っぱが必ず残ってるっていうことを確認して、はいえー、そ こ, れこれがないと出てきませんのでこの元から切ります、はい、こんな感じですね、はい、で 1mm ぐらい残した方がいいよっていうんですけどまあ残そうとして、えー、残してもいいですしあの刃の厚みがありますからあの<笑>ハサミのですね必ず何ミ、mm、リか 1mm ぐらい残りますん で, で例えばここを 1mm でやったら少し上のところ こういうのをうん少し軸を残してまあ例えばですけど2ミリぐらいですかね残してこういうところは切っていくとで上の方の元気なやつですねこういうのは軸も長いですし太い、はい、そうするともうちょっと3ミリぐらい残して切ろうかなというふうに元気な方が残す幅が多くなるそうなんですよ そ う, うね、そうですね、えーはい、なんかねあの勘違いして伸びてる方を先に切りたくなっちゃうんですけど、うん、そうじゃなくて弱い方がたくさん長く芽を伸ばす大きい方はできるだけ伸ばさないっていうことを考えて短い方からまあ本当は時期的に変えるんですけども、えー、と一緒に切っちゃう場合は長さを変えていくと、うん、そうするとここでここで切るとすぐ「あこの間枯れちゃったな」って言って芽を出そうとするんですけど、はい あえてこれを少し残すと軸です、ね、そうすると枯れるまで時間がかかるわけですね。これが例えば1週間とか10日とか枯れていくことをここまで枯れていって初めてあこれ切られたと芽がなくなったというのはこの松が感じるわけですよね。はい えー、ようやく目を出し始めるとるいうことなんであえて長さを変えていくということですねタイムラグをこの残した目で調節してる調節するってことですね魚、はい、私は釣りはやんないんですけど、うんね、魚を騙すみたいなもんでここで切っちゃうね こ, この元とで切っちゃうとあっ枯れちゃったってすぐ分かるんだけど少し時間こう伸ばしてですね、はいはい、この辺でこう少し切ってあげるとなるほど、はい枯れまで時間を タイムラグを、ね、作るとということですね、うん、となるほどこれぐらいですかねこれをやると葉が短くなる、はい、そして芽が出やすくなるそうですね芽、うん、がまあお多くなるってことですね多くなることですね夏場から芽がまた出てくるっていうことになるんですかいらら日ぐらい してちっちゃい芽が出てきますよね。うんうんうんえー、で、今度はあの出てきた芽を例えば最低1つ出ればまあやったのとやらないと同じになるんですけど、うん、えっ、ー、と2つ3つと出てきた場合は2つに残していくと。うんうんうん、3つやったら1個書いて2つに残すとなるほどいうことですね。ま目、あ、書きはすぐやってもいいですし、少し時間が経って。 葉っぱが伸びてきてからやっても構わないですし。あ芽かきもやるんですか。芽かきもそうですね。そうですね。それが三つ四つ、えっと。やがてごちゃごちゃごちゃっとこういっぱい固まっちゃいますんで、芽かきっていうのはその後必要になってくる。なるほど。はい、あ、あとね、もう一つは葉っぱを抜いた時ですね。残ったこの葉っぱ、まあだいたいこう二枚ずつこうセットになってますけど。<笑>えっと四枚から六枚ぐらい。 残した方が、ね、えなんでっあ、ええ、あの手でも抜いちゃっても構まわないですし少しあの葉の力をあの合わせてあげる、うんうんうん、だからこれも下の方がやっぱり元気ないんで下の方が6枚ぐらい残したら上の方を4枚ぐらい残すとか、ええっていうふうにやる方法もありますね。 まあああとはあの場所に関わらずこういう太いところですよねこういうのはやっぱり少し伸ばしてでここら辺はねまあやっても元気がいいんでやっても大丈夫だと思いますけどこういうのはもう元から切っていっちゃうと、うん、はいで必ず去年のこう古っ端が残ってることっていうのは条件になりますねはい、はい、こういうのはもう抜かないってことですねこういうちっちゃいやつはねあなるほどはいこういうのとか。うん 目かきは、動画撮りましたっけ?えー。芽かきは今までやったことないですよね。そうそう要は出てきた芽をむしる、えー。うん、そうですね。もう本当にピンセットで書きますね。三、うんうん、つあったら、こうやっぱり真ん中取るとか。だいたいこう左右に出るように、出たら。この枝に対して、こう横に、横の位置。に出たやつを残して。上のやつを取るとか、下のやつを取るとか。うんうん、まあ四つ出る時もありますし。なるほど。要は芽を二つにして残していくってことですね。そうそうですね 切りセットでいいですねこれなんかはねちょっと去年の葉っぱが2つぐらいしか残ってないんですよねこれね、うんうん、これとかこれとかね、うん、で切って出ない可能性もあるんでちょっとやめておきますねこういうのはそういうこともある、えー、そういうこともありますね、うんえー、葉を抜いてね調整してあげると言いながらもこれが全然なくなっちゃうと、うんうん、やっぱり養分を捨てがないんでやらないと、うんはい、というような作業をしていくとちょっと他のサイズでも見してもらってもいいですかああそうですねあじゃあちょっと早いんですねこれねこれ えー、これやっちゃってください。これ僕のここいい木ですよこれね、うん。私大好きな木で、でこういうのもえっ、ー、と商品の場合はもうそんな、えー、時期をずらしたりとか、うん、長さとかそんなにあのやる必要ないんですけど、ただまあやれば一番下の枝だからやっぱここはギリギリで切りたいですよね。ギリギリでこう切っていくと。 でえー、っとやっぱりあの時期はあずらさなくていいんですけど切る時はやっぱりこれなんか元気ですからやっぱ少しちょっと残して、うんうんえー、切ってあげるとこの上の方もですね少し残してそうすると、まあ、いっぺんに切れちゃいますよとこの上だったらさっきもうねそうですね楽しいレベルで楽しいですよねもう早く切りたかったんですよあれこのまビョンビョン伸びて、うん、これであれじゃないですかまたあの短い 葉っぱができてくればしっかりした葉っぱなんじゃないですかね。なりますか。ねえ。前のところひどい破傷かなと。ちょっとねあの垂れてるというか、うん、そういう感じはありますけど。幹はかっこいいですけどね。そうですね。いやよくなりますよ。はい。だからさっきのみたいな感じで、はい、切っていっただけて。そうですそうですね。あ 先にいです。ど、これうれう、うん か, ががね、かったでですすね。ね、これこれぐらいの先端こうちょっと白っぽくなってますけど。 ええ、これが切った証拠なん で, でこれがやっぱり伸びすぎちゃうとこういう軸の方がどんどんどんどん伸びていっちゃって大きくなっていっちゃうんで、うんうんうん、それを抑えるために切ったんですけどそれでもやっぱりこれ元気 つ, ついてますから切りには十分耐えられるというところですねあでねあとこれもそうだえっ、ー、とね3つあったらどうすんのってどういう風に切るのってあるんですけど、ねえー、と私の場合はもう全部これちょっと残しますねちょっと早いんでちょっと残して切りますけど。 全部いいっっぺんに切っちゃいますとりあえず全部切っちゃいます、うんうんうん、それでうんと出てきた芽で最後調整するとなるほど、はい、ここに多分まとめていっぱい出てくると思うん で, で最終的にはと2本で作っていきますからあ例えばこれで4つ5つ6つって出てきた時に左右に出る2つを使って、まあ、枝を作っていきますんで。うん そのこの次に出てきた芽、ええ、2本残してあとは全部切っちゃうそうですね2つ残してですねその切るタイミングっていうのはどあそれはねえー、と1ヶ月以上経っとそれこそ枝になっちゃっても構わないですよね。はい、枝が少し伸びてからあの切っても構わないですしあんまりね早すぎない方がむしろいいかもしれない。 じゃああ9、10、10月とかそうです、ね、11月とかで も, でも大丈夫ですね、OK、小さい目はまだどうなるかわからないので、はあ、2つちょうどいいあの元気すぎないちょうどいい目ってらへんですけど、うんうんうん、例えば強い目と弱い目を残して中間の目を2つ残すとかなるほどそこら辺判断するのもやっぱり目が伸びてからの方が判断しやすいと思うんでじゃあんまり目かきをしすぎない方がいいあのそうですねそんなに無理して早くやる必要ないですよということですね。 ありました目書きは、はい、以上です。まこれがあの前紹介したかもしれないんですけど赤松であの肌を剥いちゃったやつですね。で、は、で、いはい、ツツですよ、ね、でもいいですよよねね、もいいいこの赤松っぽい うんうん、赤っぽいなっていうね、そうですね公園のま、赤松とか、こういう風にね。前の、あの自然の赤松って、こういう赤松なんですよね。そう で, すねで、特にこういう赤い色の幹だっていうことも分かってたんで、うん、あのまあ向いて。でもう肌がね、少し生き始めてますよ、第二、第二弾がね。そうですね。はい、で、巻いたちりめんって言って、細かい肌にしていくと。あそうすると、大きいね、こうボコボコぼこっていうやつじゃなくて。 細細かかいい肌ができてくるとであとこれはもともとここに頭があったんですね購入した時に頭があったんですけどここら辺のね動きがすごく面白 い, すごいです、ねえー、面白いなっていうのがあって見せるためには人にしちゃって頭をこれに立て替えたう、うん、なかなかねこう自然味があって面白いですよねもうちょっとやっぱり透かして幹を見せるようにしたいですね。 ですかね。まあ、面白いですね。うん、見どころがね、いろいろあって。まあ、こっちも面白いですけど。これもすごいですよね。えー、見どころが。これ、さんもあげたんですか。そうですね。これ、やっぱり。ここが、やっぱり面白いと思うんですけど。うんうん、まあ、ここは一つはね、あの、揃わない方がいいんで。うんうん、ちょっとこっちよりは、こっちが出てる位置とか。 そうするといつも多すぎるんで、うん、もう少し幹を、ねえー、見せたいとで、はい、こっち流れで作っていくということですよねちょっと枝が多すぎますよねだからこれ多分芽切りやって去年芽かきっていうのやってないんですよねそうするとこうなっちゃうんですよねちょっと芽、はい、が多すぎる多すぎるだからもっとこういうふうにやっぱ棚を作ってこういうふうに、んうん、ですよねポンポンポンとやっぱ棚を作って隙間を開けないとちょっとねごちゃごちゃっとしすぎちゃって。なるほど むしろね、こっっちちの方がが見やすいなっちゃうんですいなゃよね、すね。幹がねこれは今年ちょっと枝を整理してね芽かきと一緒に枝を整理して棚を作って棚を作っていくんですねはい。もともとはビューンって長かったんですか上にえっ、ー、とね何箇所か曲がってたんですねこんなに回、ね、<笑>曲がってないだからここら辺は多分曲げてると思いますね<笑>ぎゅっとすごいな、うん。ここは私が一番好みなんでこういう細い木がそうですね こ, こ やっぱ見せが、ね、あいいと思うはい。すういいう が, うん確かにがとうございます、はい